今回ですね、うん、テーマ募集したメールを読んでいきたいと思いますははい、はい、はい、今回のテーマは、うん「これはバレンタインってことなのか?と」とつい疑問に思ってしまったプレゼントとはですなるほどまあそうですねまあいろんなプレゼントがもう渡されるでしょうから、はいはい、はいはいはいそうですねわかんなくなるでしょうねはい、はい、じゃあ早速紹介していきますはいはい、えー、最初はですね結構同じタイプのやつもあったのでこれも紹介していきますねなるほどレトルトルホイップさんからいたただきましたありがとうございます 人肌に温まった放送用リボンはあ<笑><笑>どういうことでしょうねはい、うん、次のも聞いてみようかなはいはいタチュチョ改めタチャチョ隊長さんからいただきましたありがとうございますチョコと書いてあるネームプレートがついた首輪を渡されたあらーいやあらじゃないよ<笑>何ロマンチックみたいに俺も言ってんねん い、ね、これもちょっとそうですね。次のやつもあの一緒に使える感じですね。はい、なんでしょう。ロブスターさんからいただきました。はいはいはい。ギリ触れる温度のホットチョコレート。<笑>ああいいですね。<笑>ね、そういう時のローソクはあんまり熱くないとか言いますからね。<笑>ああ、ということでしょうか。そうですね。妄想の中ではいっぱい使ってますもんね。ん俺は妄想中なのか。<笑><笑>このラジオも妄想か。いいでしょう。<笑> はい、えー、誠さんから頂きましたありがとうございますチョコとハケ<笑><笑><笑>ああでもこれもちょっと男の夢じゃないですか女性にハケみたいなのね、うんうんうんうん、はいそうですね、うん、あのー、じゃあ次のやつはちょっとまたタイプが違うやつですかねはいはいはいえー、ピザさんから頂きましたありがとうございます犬の散歩中に袋から出したかりんとうあー<笑>あーもう。 ジャンルが特殊になりましたね<笑><笑> 一, 一気にそうですでも花輪刀ですからまあ花輪刀だからね花輪刀ですからね 何, 何も難しいこと何に今の散歩中に出してるんだよ<笑>おもちゃある<笑>、ね、もうそのまんま<笑>ラッピンもせずにカリカリですからねこじろうさんからいただきましたはいありがとうございます耳なめ ASMR の音源<笑><笑>ああ、好きな人は好きですからね こ れ, はうん、これはこの界隈では結構好きな人多いんじゃないですか見、ね、てる人たちの中にはそうかだから耳にチョコを塗ってるんだよみたいなこととかかもしれませんねそうですね<笑>、うん、そうですねはいえめ、ー、くちゃいなされた<笑><笑>エレガントナノマシンさんからいただきましたありがとうございます金属バットにチョコレートをコーティングしたリアルチョコバット<笑> ああ、でも良かったっす、金属バットの方で良かったですね。なんかね<笑>違うバットだったら、どうなんだってこ何のバットですか。いやいやいやい や, さんいやいや。何のバットですか。いや、えここから攻められるの、俺、言葉で。<笑>まあ、いいでしょう。ええー、ネオチムシさんからいただきました。ありがとうございます。先週盗まれたと言っていた縦笛と同じ形のチョコを作りました。ええ、げつない。<笑> 怖いよ、縦笛は。縦笛、あれって型が取れるのか、どうやるの<笑>取れるんじゃないですか。取れるんですかね。はいはいはい、向井さん縦笛舐める方だもんね。<笑>なんちゅうこと。<笑>いや、舐めないですよ。疑われる方ですもんねどっち。疑われる方だけど、実際は白の方よ。<笑><笑>すごい悲しい話になるけど。<笑>実際は白の方よ、悲しいな。うん、<笑>えっと、プランさんからいただきました。ありがとうございます。<笑>すごい、ちょっとあの。 はい、エーム的な感じです、ね、ああなるほど1万円札を箱に入れ閉めた彼女が指パッチンをし再度箱を開けるとチロルチョコが入っていた<笑><笑>ねえちょっとじゃあ財布から1万円出してくださいと言ってる時の<笑>彼女の目はドルマークだったでしょうね<笑><笑>悲しいマジックだみんないいんこの手品覚えて向井さんにやりたいないややらへんよこれ引っかからない俺。 ラブマジックうかさんちょっと年収分ここに入れてくださいって言ってパンパンになるね<笑><笑>箱に入りきらない<笑>箱に入りきらんであたしケース持ってこい<笑>でもパチンってやったらチロルチョコ1個ですか<笑>いやだからもう大損ですかわいそう、えーはい、<笑>わさび男さんからいただきましたありがとうございます チョコをもらえなかったときに涙を拭くためのハンカチ<笑>いやそれをチョコにしてくれたらその涙は出ないんだから<笑>でもちょっとチョコは向井さんにあげられないなっていうこなんで う,、ね、うなんで俺がベースになってるの俺が俺じゃないでしょ<笑>、えー、お次がジョンボックさんからいただきましたおいバカバカバカバカバカバカバ カ, バカどうしたんですかどうしたんですかバカローだロなんで止めるんですかまだ名前読んだだけなのにローだろうがバカ タメラジキーホルダーに入っているチョコレート味のコンドーム<笑>入れたんだ。<笑>大丈夫ですか？キーホルダーだいぶ固いですよ。うかな？<笑>えー、向井さんチョコレート味のコンドームとコンドーム味のチョコレートどっちが欲しいですか？<笑>えー、何を聞かれてるんだ、俺は。<笑>何コンドーム味のチョコレートってあと<笑>すごいゴムっぽいの。いや、いや<笑>っていうのは何？<笑> ということで二択出さないでください。いやいやいやいや、向井さんだったらどっちも喜んでくれるかなって思ったんだけどな。ええ、そどっち<笑>まあよまあそうね、どっちも喜ぶのかな。はい、カバ焼きさんからいただきました。ありがとうございます。チョコとチョコの請求書。ああ、悲しい。悲しい。い向井さん圧倒的にこれ多いんじゃないですか。どういうことですか。何言ってるんですか。<笑> 何言われてんすか俺は毎年ここぐらいこれもらえそうですけどいやいやいや俺は別にその自分で払ったことなんてないですよ お, お金目当てで集まってこないですよ俺にあ<笑>なんか寂しそうみんなお金目当てで向井さんのファンになろう<笑>お金目当てでもいいからチヤホヤしてほしいんだよそう<笑>本当にモテない人の発言だ<笑>なんだこの世の中本当に理不尽だ<笑>えムゴリラさんからいただきましたありがとうございます 普段は辛辣なことばかり言われるのにこの日ばかりは私はあなたの股間のキノコの山はよと言ってくれるなんなの急に<笑>その子は急に一日だけ一<笑>日だけこの日だけいやもう引っかかるけどなそれでもやっぱり<笑>えー、では最後ですはい。ニッチさんからいただきましたありがとうございます甲子園の土<笑>いやだなんでやねん<笑>なんでやねん バレンタインちゃうやろ。<笑>まあ、茶色いからね。茶色いからで、はいはいはいはい。あのさ、抹茶チョコレートかもしれないです、ね。違うの。色でしか判断できないようなやつじゃないのよ、ね、<笑>じゃあ匂いもつけとけば。だ別にじゃあ食べようかとなるんで食べた砂なんだけど、土なんだろう<笑>ね。はい。えムカさんこの中で好きなやつありましたか？そうですね。バカだなというね。<笑> まあどれかねザかなピザさんのあっはぁカリン刀が一番バカだったな、うん、ああ犬の散歩中に袋から出したカリン刀ですね、うん、だってバカなんだもん一番<笑><笑> な, なるほど向井さん、うん、これが欲しいとわかりまし た, てねわましたそういうことじゃねえんだわじゃあちょっと準備しておきますね嫌だな犬がいたら要注意だ<笑>